未来に繋いでいくという思いを込めた曲ですよろしくお願いしますそれではお願いいたしますはい、皆様こんにちははい、えー今年も、えー、足利よさこいお誘いいただきありがとうございますえー、そして皆様、えー、寒い中、えー、ご来 いただくくよようですが、えー、よろしくお願いします 重いつない you、hey. 天国のよう、闇に舞い上がる炎悲痛な叫び逃げ惑う人々真っ赤に燃え上がる運搬に襲い来る軍勢が全てを焼き払う。 I'm gonna see ありがとうございました。